俺めっちゃ早うてるで、寝てよ。はじめ、めん、はじめ、めん、はじめ、めん、どうだった。それ、審査や自芸校立ち会いだったら、零点やで。え、俺の知らないところで、何が起きてる。百種武道具店の動画。 こんにちは百0 0週ブドグてがですやってますか今日は何も言わずに次の30秒の動画をまずは見てください特に4段以上を受ける方よーく見てください いかがでしたあれ一本も打たずに終わっちゃったな何をどう見ていいかわかんない大丈夫です今日は今の動画を使いながら剣道で一番大切な間合いとその間合いの詰め方をできるだけわかりやすく説明します必ずワンランク上の剣道になると思います 今見てもらった動画は今月の剣道日本2021年の12月をねこれに合った動画付録で「友人新能杯八段選抜大会優勝の皇宮警察剣道師範」。 藤原康先生のの稽古風景の動画です本当は20分ぐらい稽古風景の動画があるんだけどその中のちょっとだけね村居から立ち上がって構えて何も打たずに終わる剣道日本さんから許可いただいて、えー、解説に使わさせていただきますそもそもね今動画見てもらってみんな思ったと思うんだけど本そう間合いの稽古をされてるんです。 剣道ではまと間合いって言ったりします。まっていうのは時間的な間です。えー、早く入ったり遅く入ったり貯めたりっていうね。この時間的な間のことね。今日は間合いって言って。 相手との距離ののこととです相手との距離が近いのか遠いのかこっちの説明をしていきますそれで人っていうのは、まあ、相手と対面した時にね何もないとこの距離縦の距離っていうのがねとても分かりにくいんですよだから何を使うかっていうとほらお互い竹刀を構えてるじゃないこの竹刀を目印にしてどこまで入ったとかどこまで入ってないとかまだここだとかこの竹刀を目印にしてお互いの距離を測っていくんです。 今日覚えてほしい場合は4つですえ。まず1番目は遠間。市内と市内が触れないところ。これを遠まって言います。2番目が食人って言います。食人っていうのは 先っぽと先っぽこの先と先が触れるところここを食人って言います3つ目は後人って言います市内と市内が交わってるところここを後人って言います4つ目だけちょっとね違うんだけど4つ目は一足一頭の前って言います一足一頭の前は市内がどこまで入ってるっていうそういう測り方じゃなくてそれぞれの人が 一歩踏み込めば当たる距離だからみんなやってる人それぞれ年齢とか体力とかによって一足一等のの距離っていううは違うんです初心者とか年配の方っていうのは一足一等の距離は近いと思いますし高校生大学生っていうのは一足一等の距離は遠いと思いますこれをまず4つ覚えてくださいさっき見てもらった動画の中でもこの4つが使われてます っていうと、間合いなんてもういいよ。もうめんどくさいよ。もう当たりないんでしょ。当たる大丈夫当たるから。っていうこともあると思うんですよね。でも聞いてくださいよ。ここ分かれ道ですよ。剣道っていうのは、この遠間の時やること、食事の時やること、後人の時やること、一足一手の時、これみんなね、やること違うって言ったらどうしますさっきのビデオの中でもこの4つの間合いもちろん出てきました。それぞれにやってること全部違うんですよ。見えてましたかまずは自分が今どの間合いにいるのか、ここを意識することからスタートです。 じゃあ4つの間合いをちょっと詳しく説明しますね。まず1番、えー、レベル1。これレベルっていうのは何かっていうと、間合いっていうのは遠くから始まってだんだんだんだん近くなってきます。近くなれば近くなるほど緊張の度合いが、プレッシャーの度合いが上がってくるわけです。このレベルだと思ってください。 まずはレベル1、遠間です。遠間というのは市内と市内が離れているところ。剣道は立ち上がったらまず遠間からスタートします。ここでは打っていっても当たりませんので何も起こりません。まずやること、遠間でやることっていうのは一つ、食人まで入ることです。 そして緊張の度合いレベル2は食人の間です食人の間は剣先と剣先が触れているところ食人の間でやることは3つありますまず一つ目は発声いやーという声は食人の間で出しますそして2つ目は相手の構え手元を硬いかなとか柔らかいかなとか相手の観察をする間合いですそして3つ目はできれば相手よりも先に後陣に入っていきます さあ、緊張の度合いも上がってきました。レベル3は、公人の間です。食人から公人に入ってきました。公人の間っていうのは、もう切るか切られるかです。もう心臓バクバクドキドキしてます。そして何が怖いかっていうと、相手によっては、この入ったところがもう一歩届く距離ね。一歩踏み込めば届く距離。一足一刀の間だったりすることもあるんです。なので、この辺は非常に敏感になります。もう、こうやってさっきの食人の間みたいに、相手の手元をチェックしてる暇はないです。 しいやーって言って発声をする余裕もありませんそんなことしたらもう打たれますそれが後陣の間ここで相手のプレッシャーに負けて下がっちゃったり思わず小手を打っちゃったりそういうことやんないです後陣の間でやることはさらにそのプレッシャーを我慢して最後一足一投自分の打てる距離まで入ること。 そして最後は一足一刀の間合いですね。一足一刀の間合いっていうのはこれまでの3つと違ってお互いの市内で距離を測る間合いじゃないんですよね。覚えてますか一足一刀の間合いっていうのは自分だけの距離です。自分にしかわかんないです。その距離から一歩踏み込めば届くっていう一番得意な距離のことを一足一刀って言います。 それでは最初に見てもらった30秒の動画を今度は分かりやすい解説付きで見てください。今回の解説は間合いが詰まることによって生じる緊張度、プレッシャーの高まりを画面の色とサイレンの音で表しています。良ければこの今4つの間合いのどこにいるのか、そしてそれぞれの間合いの緊張度、そしてその間合いで何をすべきなのか、このあたり考えながら見てください。もう見えるようになっていると思います。 これから間合いを詰めていきますが基本的には前だけ一方通行プレッシャーに負けて左右に逃げずに遠間食人後進一足一投まで我慢できたらクリアです必ず剣先が触れない遠間からスタートし食人へ入ります剣先が触れる触れないでも打っていくにはまだ遠いここで発生食人では相手の手元が硬いとか柔らかいとかよく観察する距離ですそしてできれば相手より先に自分から後進に入りたいです 後陣に入ったら相手テックの時間はありません。発声もせず息をこらえます。いつでも打てる体勢、左足を作り、出腹も狙います。ここぞというタイミングで一足一刀に入ります。必ず剣先が触れない遠間からスタートし、食人へ入ります。剣先が触れる、触れない、でも打っていくにはまだ遠い、ここで発声。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 いかがでした以上が間合い相手との距離の動画になります正直ね1回見てわかることはあんまないと思うんですけど何回か何回かこう繰り返し見てってください必ずそこに間合いのヒントがあると思います今日もご覧いただいてありがとうございましたまたいつかお会いできる日をホームページが新しくなりました剣道具の選び方の動画が100本以上あったり